皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月7日。ハグレモンが許されないのは確定的に明らかですが、レモンハルトは許されるのかという問題が常にあります。2015年のエイプリルフールで戦った時もなかなかの強敵でしたが、2022年でも多くの冒険者を床ペロさせた強さでした。しかも、今回はママレードという新キャラも登場しました。 オレンジの子供なのではないかという噂で持ちきりです。不思議の魔刀の承認フロアに行けたのはこれで2回目だった気がしますが、錬金酵素紫が販売されていることに気づいて愕然としました。 紫だけはほとんど手に入らないので、ここで買えるというのは朗報でした。しかし、こういう時に限って、手持ちのゴールドがありません。だからといって、全滅確率がかなり高い不思議の的で全財産を持ち歩くわけにもいかないし、これはなかなかしんどい超絶レアアイテムですね。という愚痴はさておき、ようやく40回をクリアしました。レプリカードを作ってもらえる権利を獲得したので、これで色々と楽になりそうです。